日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちら今年2022年も食べますよシュトーレン今年は無印良品さんのものを食べたいと思いますんなんかドンクさんの製造でとっても美味しいと評判になっていて、まあ、先日もお伝えしました通り店舗ができたので買ってみましたうーん だから小さいんですけど結構重量感ありますねだけど粉砂糖が飛び散らないように警戒しつつっと音と包まれてるなあ厳重にってくださいよあるしビップタイ遇みたいみたいに包二重三重に放送されてますだけどこれを取った瞬間にちょっと怖いかもでも開けないと食べられませんからねでは お大きさはなんか市販のコッペパンぐらいなんですけど本当に重量感があってカロリーも結構すごいので食べるときは注意した方がいいかもしれませんではいただきますチャンネル登録よろしくお願いしますえーっとどう私を食べてお祝いできたーえはいうわ 年々より小ぶりだなと思っていましたけどそれでも侮れないですね噛んだ瞬間にじゅわーっとくるーそして外側のお砂糖もちょう甘いだけじゃないちょうどいいバランスでシャリシャリッと心地よい音を奏でてくれますうーんこの前行った時は買えなかったからなんとか探し出したいと思って買いましたが本当に そしてて食べられてよかったですやっぱりシュトーレンっておいしい来年もまたこうしてクリスマスにお祝いしたいそう思えるお菓子ですケーキもいいけどシュトーレンもねこちらのシュトーレンの点数はこのあとすぐごちそうさまでした外側はシャリッとしたお砂糖の食感と 噛んだ瞬間にじゅわっと広がってくるレーズンの甘酸っぱささらにはちょっと固めで歯応えのある生地とどれをとっても美味しかったんですうーんこういうので本当お祝いできるっていいですねまあ例年食べてやシュトーレンになとやっぱり小ぶりではあるんですけどその分あす結構口の中に入れ て, て食べやすかったのでうーんシュトーレンの量はちょっと多いかなと思う場合にもおすすめですねただ それでもカロリー結構あるので食べ過ぎにはご注意をまあ自分みたいに1本食べる人はそうそういないと思うのですがというわけで今回食べた無印良品さんの寿司トーレンは5点とさせていただきますそれでは超マウの神経性胃炎飛んでゆけ腸がきっと